皆さんこんにちは。今回も前回に引き続き常緑山防止の剪定についてお話しします。前回は株立ちの木でしたけれども、今回は単幹の木で枝先の剪定について説明したいと思います。比較的成長が早く強い枝が出て横に広がりたがる木なので、こまめに剪定しましょう。 花芽は比較的つきやすい木なのであまり花芽を意識せず木の大きさと形を維持するように努めます今回の対象となる木は9年前に植えた木ですが大きくなりすぎないように意識して管理していますけれどもそれでも結構な大きさになってしまっています特にこういう円筒形に収めておこうとするには少し難しい木かもしれません まず輪郭から出ている長く伸びた枝をつかみますそのまま元の方をたどっていって小さい枝があったらそこに切り戻します輪郭に切り揃えるのではなく強い枝を弱い枝に切り替えるということを意識しましょう 同じ小枝に切り戻すのでもここで切るのとここで切るのとでは違いますね。ここで切ってもそれほど小さくはなりません。より奥にある小枝に切り戻します。 このような若くて強い枝は樹形を乱しますので付け根で切り取ります。 上緑山帽子や落葉の山帽子あるいはモミジなどは耐性に枝が生じますこういうような木の場合は真ん中の枝を抜くのではなく脇の枝を切って化しした方がすっきりしますこの木に関してもっと言えば一方の脇枝を残すだけくらいの剪定の方が木をおとなしくさせることができます つまり、この小枝を残して、ここで切りますここでこのように切るのではなくここで切ります 木の頭の方になると、強い枝がたくさん出ています木は上部に行くほど勢いが強いので、これらをうまく抑えることが必要です 頭の方に生えている若くて強い枝をこんな風に輪郭のところで適当に切ってはいけません切り口からはこの隣の枝のような元気の良い芽がまた吹いてきてしまいますこの周辺には柔らかくて小さな枝がたくさんあるのですから躊躇せず強い枝は元であるいは より小さな脇枝のところで切り戻します小さな脇枝を残してここで切ります 切り口が輪郭の奥に収まるので、切ったところが目立ちませんあたかも最初からそのように生えていたように見せるわざとらしく人の手が加わった感じがしない私の言うところの無意志全風剪定がこれです次は今回の剪定の中で一番太い枝を切ります 木の芯を止めてこれ以上木が大きくならないようにしますこの辺の枝が残って頭になるようにします の高さで頭を丸めます。 さっき切り落としたこの木の芯の部分ですこのまま捨ててしまえばただのゴミですが練習に使えば教材となります これ以降はほとんど解説はいたしません。お時間のある方だけご覧ください。ご視聴ありがとうございました。